この動画は、バイコン JP アソシエーションの理事のうち3名に、理事ってどんなことしてるのという趣旨でインタビューしたダイジェスト版です。清水川さんに来ていただきました。えー、清水川さん、自己紹介お願いしたいんですけども。はい、えー、っと、p イコン JP アソシエーションの会計理事をしています、清水川です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、吉田さんに来ていただきました。え、吉田さん、方に自己紹介お願いできますでしょうか はい、えー、っとですね、えー、吉田です、えっ、ー、と、p y コ o n j p のえっ、ー、と、理事を、えー、しているということで、今回のインタビューに参加することにしました、えっ、ーはいえー、と、普段はえっ、ー、と、リラックスの、えー、サポートする企業で、えー、働いていますと。はい、こんにちは、えー、ヨナスさんに来てもらいました、ヨナスさん、ちょっと自己紹介、簡単でいいんで、自己紹介お願いします、はいえー、とヨナスと申します。 えっ、ー、と、パイソンはもう、長くやってます。まあ、重要レディジョンなってます。で、はい、えっ、ー、と、パイコンも結構あっちこっち行ってて、はい、ま PyCon、あ、JP も、はい、2013年からは参加したりしています、はいはいはい。そして、まあ、ま PyCon JP スタッフも結構やってます。で、で、はい、ま PyCon、あ、JP、えー、アソシエーションの理事をやってます。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 えー、スタッフ活動と、うん、まあ、それに関係するところで、まあ、一般社団法人側の、うん、その p イコン JP と、まあ、連絡役というところを、うん。つなぎ役っていう感じですかね。そうですね。結構ね。以前は、吉田さん座長を3年間やられてて、その後すぐに、まあ、サポート側というかですね、実際でイベントのサポート側に、まあ、特に理事になってから回っていただいてるのかな、なんて思ってるんですけど。はい、やっぱり。 スムーズにあのはあの毎年座長が変わるので、その辺を、うん、サポートするというところが、えー、必要人が必要でしょうというところでそうですね、はいはいえーとまあ、特にその、うんまあ、担当しているタスクはそんなにないんだけど、うんうんはい、そのたまにその海外の、うん、コミュニティとか、カ、うん、ンファレンスとの連携したり、うんうんはい、あと、まあ、PyConJP のイベントも。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 イベントとしては、あの一般社団法人から、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、受け負ってというか。委、うん、任してですかね。えー、割と、ね。委、えー、任されて使て、えーはい、やって、えー、やるわけですけども、うんえー、まあ、それでもいろいろと、やっぱり、えー、一般社団法人側と、えっ、ー、と、調整したりするところは、うん、えっ、ー、と、多々ある、うん、ところなんですけど、まあ、そういうところが、やっぱ特に最初の時ですね、えっ、ー、と、1年目とかよくわからなかったと。うんうん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 日本、日本中の様々なコミュニティに会えてよかったと思います、うん多分。コミュニティの、はい。そう、多分理事にならない場合は、まあ、多分パイコン、はい、ミニパイコン九州とか行ってないと思うかもしれないし、はい、おそういうことか。で、そ、そこを行って、うん、まあ、すごくよかったと思います、うん。まあ、その海外のパイコンに参加してるんだけど、その、まあ、さえっ、ー、と、まあ、 パイコン JP の私自身で理事もやってるのから、うん、その、まあ、その、えっ、ー、と、あそこのパイコンのオーガナイトたちとか、その話もできるし、まあ、うんうんうんうん、いろいろ、まあ、勉強にな、もなるし、うん確かに。大きいのとしては、えっ、ー、と、最終的にその、まあ、去年とかですね、一昨年に、えっ、ー、と、理事が、あの、PSF から、 あのパイソンステアファウンデーションからコミュニティサービスアワードという形で、えー、と表彰されてで、それが実際にその去年の PyConUS2022 の現地で、えー、と表彰されたというところに、えー、現地に行くことができて、壇上であの盾をいただいたというようなところは、すごいあの、まあ、予想してなかったんですよ、そんなことがあるとは思ってなかったんで、えー、ですけれども、これはまあすごい予想外の喜び。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 ですよね、うん。はい。そうですね。うんまあ、なので、ちょっとこの時期は毎年なんだか忙しいなっていうのはありますね。うんうんうんうん、確かに。はい。まあ、僕には、まあ、一番大変のは、まあ、言語なんですけど。まあ、自分日本語ってことで す,、ね、そうそうですよね。自分の日本語能力不足のためで、ちょっと、いろいろ、まあ、理事の仕事が大変になってしまいますが。<笑>そうですよね。<笑>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 なんか、他の人に任せなくて、自分でやら、はい、やった方がいいんじゃないなと、まあ思います。はい。リーチの仕も楽しいから。<笑>ありがとうございます。そうですね。はい、で最近ちょっと、まあその、特にコアスタッフとかが増えてるんで、はい、うん。はい。すごくいいと思います。まあ、なかなか、あの、普段ですね、普通の、あの、会社員で、うん、えっ、ー、と、まあ、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 ているのかというか、えーとうん、そういうところに実際に関わったことがある方の方がよりいいとは思います。そうですね。まあ、その、まあ、日本の p y h o n コミュニティの中で、うん、えっ、ー、と、まあ、多分その p y h o n JP ア s s o c i a t i 聞いたことある方が多いとうほうほう、まあはい、思ってますけど、はいまあ、そのいい、まあ、アソシエーションが 何, 何をやってるとか、 なんであるとか、そういうのしてる人が、そんな、多分、少ないと思うんで、ん確かにで、その、ああ、理事になれるとか、うんうん、まあ、理事になれないと思う人も結構いると思ってしまいますが、うんうんうんうん、で、その、まあ、今聞いてる方とか、その、まあ、PyCon j p r s s a t i ってそんなに、ま入りにくいんじゃ、ではないんで、<笑>ぜひ、まあ、その、まあ、 医者の、え、まあ、アソシエーションのミーティングに参加したりとか、うん、まあ、その、あ、道になったりとか、の方が、うん、まあ、ありがたいなと。<笑>なんか、その、うん。誰、まあ、基本誰でもできる仕事ですよね。そうですね。はい。もちろん、そうですね。はい。Python そ, そ,、ねはい、そのにかけない人でも、はい。と、う、か、ん、そう、そういうのは全く関係ない。理事になるとか、理事で何かやれることっていう意味で、 考えるよりも、バイクソン関係のコミュニティを運営する、支えるって言ったようなこととか、うん、あとは、p y コ o n JP のイベントをやっていたスタッフ、参加者だったんだけど、こういうふうなことをやりたいんだけど、うん、みたいな感じで考えてる人が、ちょっと関わってもらえるといいのかなとは思いますね。はいはいはい、何かオープンソースはずっと使っていたので、はい、オープンソース関係の何かの組織に入って、はいえー、と支えるとか、